エンジンからのこう過振 力, 力が伝わらないですもんねこブルブルブルブルってその振動みたいなのがブレーキかけると当然エンジン の, その回転変動って大きくなりやすくなるんですけど、ね、そうすると振動ってどんどん増えていく方向じゃないですか全然振動が振動を感じないですね今のそうでしたねガソリンの方があれですね軽く感じますね車はね ピッックアップの良さみたいなものが、うんね、年寄りの人が乗るとこ う, うーってなんか車が前に行っちゃい<笑>そうな感じがちょっとあるかもしれないですけどガソリンのロボットだなそうっすねコスパを狙うんだったらガソリンの方がいいのかもしれないな まあ一応ね、回転はしてるからね、ちょっとはね、はいはい、あの、シートの座面のあたりからこう、はい、ブルブルブルブルって震えるっていうのはある、はい、ありますけど、ちょうどに乗ってて、なんか耳がなんか痛いとか、耳、は、障、い、りになってなんか、はい、あの、うるさい車って結構酔うじゃないですか。はい、で、なんかあの、低周波が大きい車とかだと気持ち悪くなったり、はい、頭痛くなったりとかすると思うんですけど、はい そういういのがもう全然、すっきり抑えられてて、ないですよね、うん、そこはここなんですよ、やっぱり、ここでこうブルブルブルブルって感じるところがやっぱあるんで、はい、でもそれはね、どう車でもありますね、<笑>それがなくない車ってないですよ、かね、<笑>ひどい車だから、うこういうところもだから震えてるんですよ。 これはね、そうなの。来ちゃうんでどうしてもそう、あのアイドリング回転だとしても低いんですよね。た回転数低いからどうしても変動が大きくなるので、まあここがちょっと気になるところがあるんですよね。燃料にね、ガソリンの場合ですかね。アイドリングストップがないからエンジン切れないっていうのがあるし、うん、でも走り出しちゃってエンジンの回転が上がっちゃえば、ね。 ちょっといいなと思ううのはでですすよよねねが違ん急速なんとか急速 CVTCVT CVT は CVT だと思うんですけどアクセルをこう離した時にあのクリップで車が前に行っちゃうっていうのが今までの車でしたけどこれちゃんとブレーキかかってくるじゃないですか、はい、エンブリみたいな感じでそこが使いやすいですよね。 で言うとあのワンペダルみたいな、<笑><笑>ワンペダルになっちゃいましたけど、こ<笑>れ、ワンペダルね、なく、<笑>あれ、なくさなほうがよかったんじゃないかなと思うんですけど、<笑>おばさんもいけなかったんでしょうね<笑>あれ、運転の上手い人はね、ワンペダルなんですよ、<笑>ブレーキかけないんですよ、ブレーキかけて減速させるんじゃなくて、アクセルの調整だけで減速させられる人は、<笑>やっぱ運転が上手いですよね<笑>、うんで、事故も少ないです、圧倒的に。<笑>あブレーキかけないんですもんブレーキをきにってかけないじゃないですか。<笑>はいはいそうです えー、いや日産はちゃんとその先の、先を見据えてワンペダルにしてたんだけど、はい、ワンペダ ル, ルが多分一般受けしなかったなと思うんですよ。<笑><笑>僕はあれすごくいいと思ったんですけど。あそ う, かそ う, そう踏、ま、踏まないで止まるっていうのが、危ないっていう、<笑>日本人 の, あの保守的な考え方なのかもしれないです。 そういうのはちょっとこうありますよね。ワンペダルほどじゃないですけど、うん、ちゃんとこう止まってくれる感しゅになってあ。この辺ですね。ここでこうぎゅっと聞いてくれますよね。ここがね結構そうあのスピードの調整がしやすいですよね。じつブレーキかけなくても済むし。 もしかしたらその後ろのブレーキのランプがついちゃってるのかもしれないですけど、わかんないですけど。振動してますよね。ガ、はい、チガチガチガチガチガチ、はい、評論家の人たちこういうところ見るんですよ。こういうところ見て質感が高いか低いかどうかっていうのもやっぱり見るんですよね。これ結構多分あのー、長期の長時間乗ってるとちょっとね。 しびれちゃうかもしれないですよ ね, 理由にねあそういうとこが多分ハイブリッドと大きな違いかもしれないですよねいいこういう一般乗りと特にまあ、燃費ももちろん違いますけど燃費なんか全然違いますよね 全, す<笑>全く違いますよねか長距離向 け, なのが向けなのがガソリンなのかもしれないですよね逆に。なんかこう走ってる時間が長い、はい 状況の中で車を使うっていうのにおは、はいうん、止まってる状況が多い中だとちょっと太くなるかもしれないですねですですですですやっぱりハイブリッドの外部と、はい、だから35万円高くてもじゃあ何かオプション装備、はい、あのきちって35万円安くしろと、はい、でハイブリッドに乗った方がいいんじゃないのっていう考え方があったりするかもしれないですねですどちらかというと。 余計なものをつけなければ納期もあの そ,、ね、それなりに速くなる<笑><笑>シチームメイトいらないい<笑>いらないから半年早い納期でなおかつノアだったらもっと速いわけですもんね、はい、ノアの黒ボディだったらなんかねちょっと許せる気がしますけどね、はい、後ろはれ、ね、るんですよクリアテール、はい あれだなぁ、変えられたらいいんですけどね<笑>。<笑>それだけですね。だステッパーゴンってみんなクリアテールなんですよ。はいはいはい、あれ前のやつですけど、はいはい、RK っていうやつなんですけど、今のハイブリッドも、ガソリンは赤いのが入ってるんですけど、はいあの、ハイブリッドはクリアなんですよ。やった。そういうイメージありませんね。はい、ねガソリンだって色ついてるんだけど、ハ、はい、イブリッドとなんかクリアっていう。<笑> ハイブリッドとガソリンとでノアでも後ろ の, そのテールの色を変えるともしかするとああなんかノアでもいいかなって思うかもしれないですよねマスクはなんか並べた感じだと僕は別にノアでもボクシーでもエアロボディーまあボクシーはずっとねあの標準でエアロボディーになっちゃってますけどノアでも別にエアロボディーだったらボクシーでもノアでもあと好みの問題だけかなって気がしますよね 黒と赤のそのコントラストっていうのが結構悪くないじゃないですか、はい、白と黒になっちゃうと、はい、あ、白と赤になっちゃうと結構その赤がきつく見えるんですよね、はい、だからでもまさにですよね、えー、そうそ う, そうだからなんかちょっとこうミニアルファードみたいなイメージじゃないじゃないですか、はい、あこれはなんですねブレーキしてくれるんですねなんか人がいると、はいえー ちゃんとピーって知らせてくれるんですね、前の車がいるっていう、はい。で、多分ブレーキかかるんですよね、多分ブレーキしないと。かか<笑>とそれ、この車からですかも。もう、もう、どの車でもそうです。かですね、ああ、そうなんですか、はい。よくあの、前につきすぎて、あの、はい、ずっとの、ベルが鳴らし、鳴りっぱなしだったりする場合がある車もあるんですけど、はい、ピー だからバックしないとあの鳴りが収まらないというあ、はいはい、<笑>あやっぱり結構あれですねあの割とこう遠慮して走ってても、はい、やっぱり人気としては 8.6 とか7とか、はい、そうですよねハイブリッドだとね256いってたんですけどね、はい、256に対して 8.7 って大きいですよね<笑>そ えー、そんなに差があるのかなええー、じゃあやっぱ洗剤とそんなに変わってないんですかね そ, こを見るとそうですよねだって拝借されてる時に使ってたっておっしゃってましたけどそれで9とかですもんね今ちょうどそんなもんですよね<笑>これでも WLTG で多分ああった合ってると思うんですけど実燃費に平均燃費だってもその時はもうこういった乗り方じゃなかった、ね ああ、むず、むずい感じですか、はい。えっと、遠くまでっていうか、はい、はい、のところまでま、ねはいはい。ああ、なるほどなるほど。ああ、なるほど、レジャーかなんかですかね。ねいはい。で、まあ、要するに人も少ないですし。ああ、それでもそんなもんなんですか。あ変わらないんですね、そんなに渋滞しているところでも。ああ、でもじゃあもうちょっとタイムとかね、はい。そうそうそですね。そういった走り方すれば、ねえ、もうちょっといいですね。 今た多分この感じだと12、13とかそうですね<笑><笑>そう10台、ね、の時と変わらないかもしれませんねガソリンに関して言ったらま、うん、あでも走ってて楽しい車ではありますね、えー、すごくドライバビリティが高くて走りが好きな人でも受けられる、ね、車ですよね、はい<笑> まあでもハイブリッドでもあのガソリンでも我慢はできますね、うんえー、予算がああねえと言った時なんか、はいはいはい、特にそうだと思うんですけど、ええ、今1 0 3キロ走ってるんで割と、はいうん、いいですよ ね, いいすよね田舎とかいいかもしれないですよね割と あ, そうですね、えー、あれも今2人乗車だからなこれだ、またフル乗車になってくると全く違ったんですよね あれらしいですね。ジャパンタクシーの素材と同じらしいですよね、ちょうど、同じなんですか、本当に、<笑><笑>僕、たぶん結構ね、乗り慣れちゃってる方なんで、はい、燃費出しやすい運転するん、はいうん、最初でもハイブリッド乗り換えたとき、初めてミニバン買ったときって、やっぱり燃費出なかったですよ。はいでも もう毎日乗ってると大体どう走ったら燃費が出るかっていうのが分かってくるようになるとすぐ出ますよね燃費っても、えーえーね、う, う11乗っちゃいました<笑> 11乗りましたよね、はい、今乗って僕のステップアウトで大体あれですね春先で春先でワン、えー、タンクで1 0 0 0超えたんですよだからーったん 23kg 普通に なかなかワンタンクでね1000キロ超えるってないですよねすねうんリッター11キロ走るんだへ、えーそうやって我慢できますね<笑>リッター11キロだったら<笑>、えーえーまあ、あとこんなもんだなって感じで乗せるんだったら別になんかこう心臓がちょっとこうーねーみじからの過信力って返ってくるけど 音は全然入ってこないですからね、はい、ちょっとこう発信する時にちょっと音出たぐらいでれ、えー、これがちょっと違うらしいですよねそのースパンガラスです、ね、でも乗った感じは別に買いにってもガソリンもそんなに車内の静粛性ってそんな大きく違わないかなって気はしますけどね このステアリングもね、なんかこう高級感というか高いですよね。なんかあのハリアーよりも質感が高いというふうに言う人も言いますよね。<笑><笑>なるよりこう、あれですよね、横揺れ、ロールしないっていうのがやっぱり、共通して言えることかなって気がしますね。やっぱりエンジンの自信が低いのかな、とりあえにしない、うんうん、交差点でと、ステアリング切っても。はいはいはい あ特にこういう風に曲がっていく感じじゃないじゃないですかね。はいはいはい、普通こうする感じなんで、はい。酔いにくいっていうのがありますよね。はいはい、そうですよね。うよねまあでもやっぱり上筋は何でしょうね。とか、それの方がやっぱりこう、一般的にど、どうなんですかね。あんまりあのとかボクシーに乗られる方、いろんな人いると思うんですけど、はいはい、本当にいろんな装備つけて、豪華装備つけて、はい、一番高いの乗ってやるぜっていう人もいるかもしれないけど、はいはい でも実際そうじゃないそういう人ばっかりじゃないですよね、やっぱ。はい、ある程度、やっぱり、その抑えて乗ろうって思ってる人も多いような気がするんですよ、やっぱり。はいまあ、さっきの話じゃないですけど、そのセレナの 2%、e、は買うんだけど、えーあの、フロアマットは付けなかったとか<笑>、はい、やっぱ高いじゃないですか、フロアマット正直、はいはい、ええー、6万ってだったら単品で6万で買おうと思ったら、買、はい、ま ちょっと考えますそうそうそうそう、えー、ゴムのマットにしとこうかな、はい、とか思うじゃないですかホンダだともうねこれだこれっていうの普通ないんですよ大体、ね、プレミアムラインかスパーだかみたいなのになっちゃうんですよねやっぱねあの車 の, そのグレードでディ、はい、ーラーオプションが決、ま、あのメーカーオプションが決まっちゃうんですよ 違うじゃないですか、SZ でも、そのメーカーオプションで、これとこれとこれみたいなのがあって、付けれる、付けれないっていうのがあると思うんで、だからやっぱり、何て言うんですかね、選ぶ自由度と、あとはその金額の設定 の, その自由度みたいなものもあるのかなって気がしますよね。だから、さらに言うと、だから、別に SZ にこだわらなくてもいいのかなって気もするんですよ、逆に言ったら。あの今 S. G. ですし、はいです、さっきの車も S. G. だったじゃないですか。はい、そうそうそうそう。そうなんですよ。そういう気がするなんか。あのハイグレードにこだわるものがトヨタっていう感じじゃないのかなって気がするんですよ。なんかね。なんかそんな気がするんですよね。実際やっぱり変われる人ってやっぱりね、最初のうちはハイグレードにこだわって買うかもしれないです。やっぱりその影響が、やっぱりそあると思う CM で出てるそのまま作れって言って変わる人もいると思うんですけどしっかり悩んとそうですよねあとちょっとこ日が経ってきて、はいえー、最初発売日から例えば何かこう23ヶ月経ってとか半年経ってきてじゃあどうかねっていうことになってくると思うんですけどというかその京あの車のバイトってる結構ロングセアーじゃないですかずっとこう続く感じじゃないですか だから余計ね、買い部でもこだわらないで買われる選択のほうが割と上がったら良いですよね余計悩みますよね、こ<笑>こに載せていただきましたけどそ う, やっぱり そ, うそうなんですよ、そ う,、ね、そうなんですよね<笑>やっぱりね、進化してるんですよね、うん、まあミッションが変わってるから余計なんでしょうけど なんですかねでもね軽自動車だとねタンクの容量が少なかったりする場合があるんで。 ワンタンクでなんか巡航できないために、ちょっとストレスージになって、スーパーの後なんですね。そのそこしてるのが、もう千二百回転とかですよね。うん、は い, いす、ね。キャンプが納車してから、あの、乗車っていうかこの車自体を納車してから、ガスロッキ入れてないんですか。ずっと、いや、あ、入れて、入れてるんですか。うん、あ入れてるんですね、もう一回。どうすよね。入れてなくて、<笑>いや、一番最初に押していただいた時は、ちょうど五百五十ぐらいだったので。うん 持続されに来られるいいまますすすよよね、ねねね、やっっぱり、ねますよね、ありあとうございまし た, うございましたです、ね、大体そうですね、行きますね。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。